やってくれてます、やってくれてますーデンサンタウンハイネットバトルリーグ開催でます参加者はこのバトルステーションにプラグインでますーなになのヒグネさ久しぶりのネットリーグ戦でます各地のバトルステーションからプラグインして競い合い、獲得ポイントの一番多いものが優勝者でます優勝すると何かいいことでもあるのデンサンシティより世界3週旅行のプレゼントでま す, す ネットくんたち楽しそうだな仲間に入らないんですかだってレッスンがあるしいけない遅れちゃう、うん、まだかよねえ日暮れさんこのリーグ戦ってよそにあるバトルステーションから参加してもいいんでしょそれはそうでますがネットくんやメールちゃんはこの日暮れやからエントリーしてほしいでますはいどうぞメールちゃん、ね そうね。お馴染みだしね。ああ、やられたーよーし来た。行くぜ。ローバン行くぜ。トランスミッション。あ、あ、ネット君。うん。メガクラスチップの使用は禁止でますからね。え、じゃあ重化チップの使用はなし？ネット君、バトル始まってるよ。まあ終わり終わり。フルチップやっちる。おっと。 もう少しで完成ですだといいけどおおみんないないねもう遅いですからねちょっとだけやっちゃおっかちょっとだけやってみるですよしプラグイン アイスマン新規登録しましたバトルポイント現在ゼロ相手はどこです現在アクセス中の対戦相手はおりませんしばらくお待ちください遅いから誰も来そうにないね。 ようっしゃ 中中間間ポポイインントトの発表出ます中間ポイントリーグ戦の中間成績の発表でます全国各地からアクセスしている全員の順位でますロックマンが一番じゃないそうかなそうよだってずっと勝ってるでしょ中間成績第1位はアイスマン 41.1 ポイントえっ、ー、!?2 位ロックマン 32.5 ポイント 3位、ガッツマン、19.8 ポイントアイスマンが1位だってトールのやつ、全然見かけてないのにきっとどこか別のバトルステーションからアクセスしてるのよそんな、トール君はこの日暮れ屋のお得意さんだと思っていたのに対戦相手、募集中なりはアイスマン え, えアイスマンだ<笑>やっぱりよそからアクセスしてるんだなあ、なそんな むかし。 勝者アイスマン、獲得ポイント三点三、累計ポイント四十四点四、現在一位。うわ、負けた。今度は俺の番だ。ロックマンエグゼ、トランスミッション。<笑>アイスマンゲームアウト、アイスマンゲームアウト。アイスマン。 日暮さん、悲しんでたわよ。え、何？別にいいんだけどさ。なんでよそからアクセスしてんだよ。何のこと？今度は絶対負けないからな。な、何？タオルくん、え、これからは敵ね。 みんなもういないね。もう遅いですからね。ちょっとだけやろっか。はいです。プラビ、アイスマン、ランスミッション。現在アクセス中の対戦相手はおりません。しばらくお待ちください。ふ帰ろうか。対戦相手現れました。え？ レディプーーーー<笑>ううラグインロックマンエクゼットだ ロック僕だって負けていられないです。 ナビ、属性を変化させているアーテ<笑><笑><笑>ま、ファイアマンですそんな、うんうんうん、うドクマン大なぜでマスさっきまでアイスマンだったナビが、全く属性の違うファイアマンに変わるなんてシューコさん、アクアマンのデータ借りるね、うんうん<笑> わービューあっわンどうだ よしいけアイスマン アイスマン現在ポイント 44.5 順位165位最下位